リボルケインやまやまヤマケン TV!It's Showtime! ドンヤマケンですおはようございますえっ、ー、と、今日はですね、ついに、届きました。はい。仮面ライダーブラック RX リボルケイン。今日はこの商品を、レビューしていきたいと思います。 外かっこいい、ね、仮面ライダーブラック RX30 RX 周年なんですねおめでとうバンダイえー、魂ラボから発売ですねじゃ早速開封していきたいと思います慎重に開けないとちょっとパッケージやっちゃうから慎重にね開けます こんな感じですねこれでかくないですかで、ボルケインでかっかえー、じゃあ、じっくりね、見ていきたいと思いますブックレットから、えー、見ていきたいと思いますトリセツとカードおおすげえ赤本二郎さんがこんなん書いてくれてます スーツアクターの人だねあのブラック r アレックスのこれで君も太陽の子だ岡本二郎こんな感じのブックレットも、えー、入ってます中身ね あ, あリボルケインの説明が書いてありますね結構「仮面ライダー」の常識を書いた作品 懐かしいね本当にすげえ見てたへえリボルケインを左手で抜くのはバイクに乗っていたからリボルケインの風車は両面にある人しか使われなかったレアな決めポーズが存在するこういうなんかねえ 豆知識的な感じのやつも載ってて、まあ、楽しい感じですねちょっと本体の方も見ていきたいと思いますバックルからちょっと見ていこ う, かうわ重っバックルめっちゃ重いこんな素材鉄かな結構作りがしっかりしてますね次ちょっとリボルケインの根元の部分も あやっぱでかいね結構、うん、こっちもしっかりした作りですねなんか持った感じもいいっす持った感じもなんかしっかりしっかりしてるでこれがリボルケインの頭身の部分わかるかなこのサイズ感 すすっごいいででかいんですよこれもこんなあるからね蛍光灯じゃないよだから組み立ててこれリボルケンをこう飾れるようになってると思うんですすげえすげえ飾ったらこんな感じになりましためっちゃかっこよくないこれやべえじゃんリボルケン本当ちょっと待ってこれすげえかっけこうこうやって飾れるんですよねバックルから リボルケインが出てるところをこう再現されてるような。今とかに置きたいよリボルケイン。じゃあちょっとね、リボルケイン、電池も入れて、ギミックの方も見ていきたいと思います。はい、リボルケイン、電池入れ終わりました。えっと、電池はですね、単四電池が3本です。で、ここの、後ろの部分から3本入れますね。で、スイッチなんですけど、この蓋を、 取るとあスイッチがありまこっ、ね、ちのスイッチを左に入れるとおーオープニングじゃんやべえそうこのこの左に入れるとえー、セリフ割りモードで右にやるとまあ普通のスイッチだけ。 うわ、まぁ、すげえすげえ。めっちゃ曲がっとるやん。おおあ、これが、かっけえ、マジかっけえ、これ。何やねん。はい、で、今のが、あの、セリフ、ありモードですね。これ、南幸太郎がリボルケーン言うたらもう、ねえ。 そら風車も回るわ。で、こっちのトリガーを短くパンパンと押すと、この剣で切ってる音とか、このキンキンっていう音が鳴りますね。こっちのボタンが BGM ボタン。押してみましょう。おおーマジかすオープニングじゃん。やつ 難しい<笑> 音, い音もめちゃくちゃ綺麗ですね。 ってくるわ、これいやマジで懐かしい熱激アツこれは激アツだわえー、BGM がね えー、4曲入ってます「仮面ライダー BLACKRX」の主題歌が1で「運命の戦士挿入歌」が2で「光の戦士挿入歌」が3「バトル・オー・ RX」挿入歌が4で合計4曲ですねあこのパーツかこのパーツを入れると光るんだああこんな感じでめっちゃ光っとる すべてのエネルギーを失っても。キングソーンがある限り。俺は読み替何度でも。リボルケイン。おーすげえ、これ、あの、リボルケインを出すとこう、これ再現できるんですねー。ちょっとセリフ聞いてみましょうか。俺は太陽の子。子あー、太 スケーアクロバッターアクロバッター難しいすごいすうんアクロバッターっちゅう名前だったねあのバイクライドロ車車ライドロ ン, ドロン確かねサバンナなんですよね車使われてる車使われてる車がね このセリフなんですけどえっとね12種類用意されてるらしいです頭身の方もねはめていきたいと思います頭身はめる場合はここのクリアパーツを一回ちょっと外してもらってこのちょっと蛍光灯っぽいやつをねはめるんですよこっち すげえライトセーバーみたいに光ってるめっちゃ格好するねこれちょっとこんな感じですっげ光ってますこれいいね だ, だからやっぱねサイズ感がでかいんですよねホントにこんな感じで綺麗に光りますねでこのバックルもですねここにちょっと引っ掛けれるところがついてまして。 ズボンにね、つけれるんですよ。こんな感じで。だからもうほんと、ベルトみたいな感じでつけれます。ちょっと安定感はね、ここの巻くところがないんで、ちょっと不安定なんですけど、まあそれでもちょっと、 見かけはね、こんな感じで、できますリボルケイン今みたいな感じに、あの、バックルと合わせてリボルケインを出すとこを再現できます素晴らしいはい